はいいきなりなんですけども今日は、ね、宮島かなまだまだ分かってないんですけどなんとなく見たくなって見たんですよじゃあ前回の動画で峰竜太ってなんやねんって言ってた自分なんですがこの峰竜太さんがたまたま出るということでこのレースちょっと貼ってみたいと思いますまあまあそんな大きくは張らないんですけ、ね、どこれは宮島中レース予選3日目の展示ということですね 第10レースのスタート展示の進入は1番2番。 スタートよかったのは 1, 2, 4ですよねねが乗りてたから、ね、この間ね食べ歩き動画で西成行ってたんですけどそこで知り合ったあのボートレースで結構稼いでるっていう人 話を直に聞く機会がありましてでその人はそのスタートタイムとかその点、まあ、展示は若干見たりするけども選手のその研究とかやってもあんまり自分はそういうことじゃなくてその1日の流れを第1レースからこう位置が続いて入ってくると、まあ、3回連続ぐらいで位置がいっちゃくなると次は位置以外の何かが来るやろうなとかレース場に行く時にナンバープレート がよくく目につく数字とかなんかやっぱそういうなんか感覚みたいなのを大事にした方がいいよみたいなこと言われて、まあ、みんなそれぞれ言うこと違うんですけど、まあ、今日はその人をね一回500万とかも当ててる人らしくってでこの前もなんか100万ぐらい取ったとかね写、まあ、メール見してもらったんですけどね、まあ、そんなことがあるんで、まあ、そういうかけ方っていうのは基本的に自分は辰呂とかでもそういう、ね、打ち方ってしないんですけども、まあ、いっぺん今日はこのオカルトチックな感じで。 やってみようかなと思いますなので峰竜太さんを筆頭に、えー、3連単でかけた方がいいよっていうふうに言われたんでねその方がやっぱり配当もあるしっていう同じかけるんやったら、えー、3連単でやった方がいいんじゃないかなみたいなことを言ってくれたんで今日は3連単で峰竜太を筆頭に、えー、この女性ボートレーサーの遠藤恵美さんとほんで1番の石野選手これをちょっとかけてみたいと思います。 押すえっ、ー、とこの3連単で峰さんを引くとこに41229倍なんだこれで1500円そしてもう1回が4を軸に421とこれ結構ついてるねこの1500円 合計三千円これで行ってみたいと思います。オス。さあいよいよ始まります。久しぶりの。 1, 2, 来てるよさあ素早く4号艇の峰が3コースを奪いそう内から1ふた4356とつけての現在待機行動です、うん、ボートレース宮島 SG 第30回グランドチャンピオン開催3日目の攻防も終盤戦ですカードは第10レースの予選競争が始まりました対戦メンバーは1号艇石野孝之2号艇遠藤恵美3号艇稲田浩二 4号艇峰ウ太5号艇湯川浩二6号艇山田浩二以上の6名ですインは1号艇石野隆之前半は混戦抜け出しての2着と発電隊をマークここはきっちり逃げてリズムに乗りたいところです石野今ゆっくりとへさきを向けました2コースは2号艇高一点遠藤恵美そして3コースが本番1つうちに入りました4号艇峰ウ太まだ1着はないものの 出足もも伸びも い, いと本人納得の仕上がり門は3号艇思いっきり後ろに引きました3号艇の稲田浩二5コースは5号艇湯川浩二6号艇山田浩二頼むで中はす入れ変わりました第10レース内から1番2番4番3番5番6番ですスタートしましたいいからいーー踏み込んだのは1号艇石野 スタートしてから4号手3号手も若干出てきますがさあ4号手がまくりに行きますが大回り5番4戦1号手の実績2号手遠藤爆岩に入りますがさあここは逃げました先頭は1号手石戸孝之リード3点心で2番手2号手遠藤がつけてその後ろは4番5番6番3番がついそうですスタートは正常でした2番9トップで1号手続いていく2号手の打ち切り込んできた4号手が5番を抑え込んで回っていくさあ2号手に届くか4号手のミ偏差鎖をかけ 勢いですレースは2周目、先頭は1号手1と2番手3番手と角をわずかですが2号手遠藤の位置から4号手がやってきます。2周の位マーク4号手ミネがコーナー先取りますが二番は絶対無理や。あそんけれたらやに ー2番手キープは2号手、こういって遠藤恵美少しずつリードを広げていきます体形は1番、2番、4番3手が大きく抜け出しました先頭は見込んだスタートから逃げました1号手石野孝之そして皆の猛追を振り切っています2号手遠藤が2番手追走3番手が4号手の美玲で体形は1番、2番、4番このまま1番、2番、4番、あ4番でまあー3連続で勝っとったら合ってたのに大きく水が入て6番、5番、3番が追走 ダストターンマークトップは1号手石野孝之先頭に迫る勢いです2号手遠藤は2番手3番手が4号手の峰体形は1番2番4番で間もなくゴールラストで3番ゴールイン3番やる気なさすぎる。 第10レースの確定は1着1番2着2番3着4番以上でございましたあ予想したのがまあ入りましたけど3連単無理でしたね124でしたこれ1243連複で勝ってたらね まあ、買ってたんですけどね。うん。本日は3000負けということで。うーん。難しいですね。やっぱり3連単で買っといて、抑えで3連服で買ってた方がいいんかな。わかんないやつは。それ協定ね、やっぱ難しいですね。きちんと教えてもらうっていうかね、あれしないとね。なるかなか勝てないですね。 100円とかかけててもうしゃあないでしょうまあ難しいっすわああまあ残念でしたねでも読みはまあねこのレースについてはまあよかったんですけどいやーくっそーって感じっすねうん、まあ、また頑張りたいと思いますお疲れでした<笑>次のレースもかけてしまいました 134の3連単と3連服を買っております、うん、134の3連単と3連服を買っております 注目のコース争いダッシュ勢が先に4番、5番、6番とホーム側に移っては来ていますが本番も高枠2人、主張の構えです開催3日目の SG グランドチャンピオン水面上は第11レースの予選競争ですさあ、インコースにどっかりと座りました1号艇人気の中心は徳松秀樹連勝はストップしましたが足は本人満足のパワフル仕立て。 ここは後枠を手に自身のコースに集中です2号津は2号艇篠崎仁志ここは前半5着の番回戦そして本番枠を死守しました3号艇は上野慎之助気象条件ががらりと変わっても豪快な走りは変わりませんエースモーターを味方に無傷の3連勝4コース4号艇は田村貴信伸びは良好ムードここは展開つこうと腰炭炭そして 2K が引きました 5ーはあ、果てたいね。昨日の1着は、トクバスの攻めを受け止めてのものでした。本番は枠なりとなって4対2 123、123。ラビ体系がらりと変わっています。人気のトクバスの攻1戦1戦1から1番、2番、3番、4番。5番、6番です。スタートしました。 3番、4番、5番とわずかにのぞいていますが、1号手、徳スも伸び返す。3号手がクイック出てきますが、1号手が先前ー。まっくり出しのハンドルは3号手、イレ入れずに。四号手、6あと番、5番、6番と殺到も。さあ、ここは逃げました。完璧な逃げ。1号手、徳橋秀樹、あっという間にリード。その後ろは1番で外から4番、3番、5番と3点が横に並んでいます。スタートは正常でした。今、組まストップで1号手、1号手、は、2号手が先に回りますが、差し返していった3号手、上野がここで抜け出した。 2番手は3号手上野慎之介そしてその2停止後で4番と5番が競り合っています内側に4号手田村外側に5号手池田その後ろから2号手の石野崎もやってきました周の1マークの3着添い4号手が先行そして5号手は2番に前を遮られた形となってここは4号手田村が抜け出して3番手浮上上位の体形ここで1番3番4番です セットはぶっちぎりです一号艇徳増秀樹二番は後線さばいた三号艇上野三番手も同中尻勝った四号艇田村後ろの方から五号艇池田がやってきますが及ばずに上位の体系は一番三番四番四号艇の後ろ大きく水がいて五号艇池田二号艇篠崎最高峰が六号艇難しいわ強艇、うん、ほんまにさあ上野の連勝止めたのは一号艇徳増秀樹ですシリーズは三勝目が見えてきましたさあ練習は三でと入れましたが オール2連隊は守ります。3号手上野慎之介。モーター自慢の2人のワン、ツー。3番手が4号手田村で体型は1番、3番、4番。このままの組み合わせ3連単オーツは人気サイド 8.8 倍、ラストタンマーク。トップは1号手徳増秀樹。2番手は3号手上野。この2人はオール2連隊を守ります。3番手は4号手田村でまもなくゴールを迎えます。第11レース先頭1番、ゴールイン。3番、ゴールイン。4番、ゴールイン。5番、ゴールイン。2番、ゴールイン。 だ難しいわ第11レースの確定は1着1番2着3番3着4番以上でございました何これ当たってるやんこれ当たってましたわ皆さん見てくださいこれほら3連単で134でしょ3連複でも134でダブルで当たってましたイ<笑> え現在時刻は、えー、19時51分なんですけどもあのー、あれ俺何番買ったっけな結局って思ってしまって途中で、あのー、野菜鍋食べたりしてたんでねあの結構バタついてたんですけど今見たら的中しました<笑>あーすげハやハハハここはハハハハハハハ というわけでですね、えー、となんとですね3連単3連服ダブルで 1,000 円ずつ買ってたんですが 12,500 円の払い戻しかなん、はい、12, 円の払い戻しがあったっていうことで的中しましたこれで今までの一応負けは一撃で取り返したって感じですかねはい、まあ、自分の力でガチで当てたのとあとはあの言ってた西成でお会いした、えー ボートで食ってるという例の先輩のアドバイスのおかげですね選んだ根拠って、まあ、一番を軸に考えてあとはやっぱり展示が伸びてるこう船が伸びてるっていうのとう思い出せないですねなんで買ってしまったのか134んでやろあれか集会や集会展示 の, あのラップタイムが。 早かかっったっていううう理由でですす、ね。ね、うん、そうですその2点かな、うん、何はともあれとりあえず今回は的中させてしまったのでちょっと引き続きこの宮島に関しては明日もちょっっとと貼ったのかなと思いますで今回のこの動画について是非皆様のご意見ご指南いただければあの大変ありがたいと存じます。で今回はね満州を目指せっていうような企画ではやってないんですけども、えー、実際にまあ 戻しが1万円以上あったんでまあまあオッケーかなというところでえ次回も頑張っていきたいと思いますんでぜひこれからも応援のほどお願いいたしますそれではまたお会いしましょう<笑>ありがとうみんな<笑>バイバイウニャ元気かはいよろしくお願いします。 <い>ありがとうございました